ダンサートートク MC のさやかです。よろしくお願いしますはい本日紹介したいオーディションはですね『スッキリ』と『あかね』企画のコラボになります「一つになろうダンスワンプロジェクト」 ほうほうほうはいっていうオーディションなんですけれども、まあ、ご紹介したいも何もねもう知っとるわみたいな感じやと思いますさやか夏のオーディション何紹介するねんこのスッキリでやってる高校生ダンス部がメインとなるダンス部応援企画のオーディション知っとるわと毎朝これ8時から宣伝しとるじゃないかとっていう声が聞こえてきたんですけれどもこれが紹介したいんです私はまあスキーさんって結構ま二重プロジェクトもそうですけど今ねスカイハイさんがプロデュースの男の子のダンスボ ボーーカルグルグプそういうオーディションをずっと密着してたりとか結構『スッキリ』さんってエンタメ推し、ね、めちゃくちゃエンタメを推してくれてる情報番組だと思いませんでまあそんな中でねもう私がなぜこれが気になったかというと実はのその有名なこの振付師のあかねさんですよね ね、富岡 の, あのバブリーダンスで一躍すごい有名になりまして今もうあの YouTube の動画がもう1億回再生ぐらいい<笑>ってるもうぶっ飛んだことになってますけども茜さんも有名になりすぎて「茜さん」って言ってますけど。そのあ こがあ地元めっっちゃ近くて知って知るダンサーの方なんですよね昔ねだから自分が高校生で茜が多分中学生ぐらいの時に一緒に地元のミュージカルとかに出てたりとかしててでそっからもうあのちょっと有名になりすぎて声がけできなくなってきてしまったんですけど。<笑> いつもね、なんか、あの私のインスタグラムとかもめっちゃ見に来てくれるんですよ、アカ先生が。大した投稿してないのにと思いながら。アカのことを知ってるっていうのもあって、あの地元が生んだね、スーパーコレオグラファーが、まさか、朝のあの有名な情報番組、すっきりとコラボをする、そんな日が来るとは、びっくりしとるわけですよ。ね、地元の子、多分夢あるんちゃいます先週のね、地域から、こんなスーパーダンサーが生まれたっていうのは。 で、まあ、その、ア先生がコラボしてる企画ということで、ちょっとね、私は取り上げたかったんです。茜先生とかね、いつかコラボしてくれへんかなみたいな。<笑>それは無理かなってやろうな。私がね、あの、ア先生、ダンサールーツ紹介せんでもな、もう有名なテレビ番組がいっぱい、茜の方経歴は紹介してくれてるからな、遠い存在になってしまって、本当に応援しております。<笑> それでは、紹介していきます。なんか、ページがね、加藤さんとかが映ってしまっているので、はい、こんな感じのトップから始まりますよ。キリーダンスワンプロジェクト2021ですね。されてます。こういうページから始まるので、皆さん、チェックしてください。こんな状況の今こそ一緒にダンスを踊りませんかということで、これ、去年もね、やってましたね、このオーディション。テーマ曲は、うちの息子もめっちゃ好きですわ。YOASOBI さんね、の文章、軍上。軍って読むんかなこういうのでアホ憧れるような。今回のために考案した振り付けでダンスを踊り、その動画を投稿してください。ということで、応募契約をすべて に同意ししてからエントリーをお願いしますね未成年の方のオーディションなので多分いろんな規約があると思うのでよかったら親御さんにも見てもらって一緒にあの間違いがないようにエントリーしてもらえればなぁと思います。 えー、地域の特色が出るような動画、撮影場所、衣装、踊りなどお待ちしてます、やって。これだからね、私の地元、鯉技で言うたら、こう、だんじりとかね、だんじり会館みたいなのが映ってる前とかで踊らせてもらえたらね、めっちゃいいんでしょうけどね。もちろんね、顧問の指示に従い、ね、熱中症、コロナ感染対策を十分に行ってくださいね。注意書きがあります。皆さんね、多分今年も日本は暑いと思うのでね、気をつけてください。ダンス2回撮影してって書いれるよ、これ。何 ?1 回目は全員が入るように撮影絶対してねってこと。あと2回目は自由に撮影。 してくださいえういうこと決まりパートあかねさんあかねさんの振り付けを参考に踊ってください決まりパート以外はあかねさんの振り付けで踊っても自由に踊っても OK ですあそうなんや全部あかねの振り付けで踊るんやと思ってたわ自由に踊るとこがあってもいいんですねそうだから結構あかね先生の振りっジャズヒップホップジャズかなキレキレのこう激しい細かい動きがあったりすると思うんですけど全然ポッピンとかブレイキンが得意なんですけどみたいな上に参考ったら全然そういう違うジャンルでええよみたいな ことですよねそうなんやここはなんかね2種類あるよ募集動画ハーフバージョンを踊った動画っていうのとフルコーラスバージョンっていうのがある、うん、だからあのどっちに挑戦していただいても OK ですって書いてるんですけどねこれのどっちか選んでください募集期間内であれば締め切りですねごめんなさい締め切ります締め切りは8月の31日火曜日正午です正午 よく大丈夫今日さ、あれやねん、スタバーのさ、テイクアウトのタオルさ、開けたらさ、それパーンってなってしまうんですよね。アイスキャラメル巻き屋とデカフェのやつでついちゃったん、ね、で、ちょっとなんか、ラテ、ラテついた状態で撮ってますけど、ごめんなさい、時間ないんで。<笑>何回アップロードしていただいても構いませんが、応募動画は最後の一本対象となりますので、ご注意ください。はい。なんかさ、こういう企画を、やろうと思ったら自分たちでできるやんか、今。でさ、YouTube にあげるとか、自分たちでできると思うんですけど、これをさ、テレビがこう追ってくれたりとか、こう、宣伝してく くれたりであまあまカがねもちろんサポートしてくれると思うんですけどなんかこういうさ誰かがサポートしてくれるっていうのももうね多分30になったらないんですよだから10代のうちにこうサポートしてくれる系のオーディションとか企画は参加しといた方が今しか大人はサポートしてくれへんから。<笑> <笑>アンドはねもう自分の力で何度か生きていきなさいみたいになっていくやんかやっぱいい年になったらさだから10代のうちにサポートしてくれる環境があるうちに甘えた方がええよね自分たちでできる子はやったいと思うけどなんかちょっと自分たちだけだとやる勇気がないな一歩踏み出せないなっていう子はこういう企画で挑戦するのはめっちゃおすすめやと思います、はい、あとはなんか応募条件あるかな応募期間中に、えー、高等専門学校公立シリー全日制定時制 通信性問いまませんん在籍しる学生さんとなります応募する前にあこれ大事なんかもしれんなチームのメンバー全員が必ず保護者の同意を得るようにしてくださいお父さんお母さんこれに参加させてあげてください塾に行って勉強しなさいっていうのもね大事かもしれないんですけど高校生の夏休みたった3回しか来ないのでぜひねお友達とこういう思い出をね作って最高の高校生活の思い出作りをサポートしてあげてくださいこれがくお<笑> 本当にさ高校の時の友達がやっぱり私はですけど高校のダンス部の時 の, あの友達がやっぱ結婚式とかも来て涙流して手紙読んだりしてくれたのでこういう時の友達がねやっぱ人生こうお祝い事とかにも顔出してくれるからね大事なメンバーになると思うのでぜひよろしくお願いします本音ですねで学校などの校則やルール部の規則などをご確認の上、ね、規則があると思いますで学校ごとにね必ず顧問の先生や学校の許可を とっっって行ってててて行くくだだだささいいいい大変だと思いますけど、ね、是非お願しやみ学校によってこれはね、そう、私の時で言ったら、当時学校へ行こうっていう V6 さんの番組があって、あれに応募したかったんですよね。で、誰か応募してくれたんだよっていう話が広まったんですけど、でもやっぱりうちの行ってた高校は、その時その時代は、テレビが入るのはダメです。まあ、生徒ね、学生を守るためにダメですっていう高校だったので、そういう機会がなかったんですよね。だからうちの姉が行ってた 高校校には学校へ行こう来たんですよ未成年の主張めっちゃ羨ましかった、ね、マンセもそれは学校によると思いますのでメディアにねお顔を晒したりちょっと危険がリスクが伴うよっていうことも配慮があると思うので保護者などねにも相談して挑戦したいんだっていう熱き思いを大人たちに伝えてどうにかしてもらうか。<笑>ちなみに私も高校生の時に ダンスくる時めちゃくちゃゃ反対されたんですよ高校の先生たちに。主に生活指導の先生たちかな。なんか高校の校則がどうだ、ルールがどうだって言われて、ダンス同好会作ることにすごい反対されたんですけど、うちは自分の親が、<笑>今思ったら、あっぱりうちの母すごいなと思っけどは、うちの母はなんでダメなんですかみたいなのをこう言ってくれたんですよ、まず先生。<笑>で、母が間に入ってくれて、で、結果、ダンス同好会も作れて、で、さらに私が高校、高3なって卒業するタイミングで、あの結果 残せたのでコンテストであのダンス部にまでなったので多分最初はね反対されるパターンもあると思うんですねそうなんか新しいことをこしたいっていうものに対してやっぱり守りたいっていうね学校の思いも働くので今まで守ってきたルールだったり伝統を覆すのってなかなか大変な作業になると思うの で, でそれをやっぱり、ね、熱き思いをどう伝えるかですよね学校にどういう気持ちでここまでの思いで僕たち私たちはこの『スッキリ』ワンプロジェクトに応募したいんですっていうの どれだけ大人たちに伝わって周りの大人が動いててくれるかっていうところでの実現だと思うので本当にやりたいねっていう人はちょっとこう頑張ってね大人たちを交渉してみてください先生たちの中の「平ダンスって何?」みたいな。 ちょっとカルチャーショックまで、ね、あったのかなと思うので、当時。今はそんなことない人しでも、全然ダンスの人めっちゃ増えてるでしょあとはね、まあ、応募方法なんかも細かく載っております。うん。応募フォームに記入してください。入力して送信するやつね。応募動画をアップロードしてください。なんか、クラウドがあるみたいですね。ここにダンス動画をどんどんアップしてくださいっていうクラウドストレージサービスボックスっていうものが存在するそうなので、そこに応募動画をアップロードしてください。なお、応募いただいた作品データは返却いたしませんコピーしといてやーはい、ほんで。 について注意事項がめちゃくちゃゃくああるるんですよこれ結構あるやろ注意事項ややばないやっぱりね、未成年のオーディションってことでね、めちゃくちゃ多いので、全部ちゃんと読んでよ。応募する人は全部ちゃんと読んでほしいねんけど、細かすぎて、ちょっとこう動画じゃ紹介しきれないので、しっかりこの規約を読んでください。すいません。しっかりしてるよ。なんか、ね。こういういろんなことに配慮しながら、こう、こんな規約作るのも、さ、言ったらめんどくさいやん、細かいの作るのも。めんどくさいと思うんですよ。でもこれをやっても、 高校生のみんなに楽ししいいい時間を提供したいっていうこのスッキリのスタッフの皆さんとこの赤根企画のねえアさんのこう忙しいと思うよアさんも<笑>思いがねありがたいですよねなのでねそうい う, こうスタッフだったり赤根企画だったりいろんな人とかの思いをこう邪魔しないようにするためにもですねしっかり規約を読んで楽しくいい思い出になるように参加してもらえたらいいなと思います2020年の動画なんかもね載ってたりします、まあ、参考程度に見ていただいて 確認事項がやっぱり多いのでこのオーディションに関しては、えー、ちょっと早く動いた方がいいかもその8月の締め切りはまだ8月の末って先ですけどその、ね、先生に確認したり親御さんに確認したりっていう確認事項がものすごく多いので多分時間かかると思いますそこから動画を撮ったりでこの場所で踊りたいっていうところの許可も取ったりしていかないとダメでしょそうなるとさらに時間がかかっていってしまうと思うのでちょっとど ん, どんどんどん早く行動してこの夏休みの頭でも取ってしまうぐらいなあの目標で動いて いかないとちょっと締め切り多分あっという間になってしまうと思うの で, でね人数が多いダンス部の子とかは余計にあのみんなのスケジュールがこう合わせるのも大変だと思うのでねちょっと早く行動していただいてね手間はかかると思いますけどたった1ヶ月、えー、頑張ればねあのその作品としていろんな大人がサポートしてくれる、えー、可能性がある企画となっておりますぜひね思い切ってねその宿題もあったりして忙しいかと思いますけど高校生ってバイトとかもあるよねだってねね挑戦してみてほしいぜひねダンス部もう 盛り上げててう企画をととっても素敵だ思うので夏休み青春を謳歌してくださいということででね、こうやってやっぱり素敵な企画をなん か, なんか量産してるというか結構茜企画のホームページも今回の件で見させてもらったんですけどあかすごいわなんか色々やってるんやなと思って結構アカ企画自体のホームページもねこう見てもらえるとなんか面白いオーディション情報だったりがこう見つけられるかなと思うのでよかったら あ, のあかね企画のホームページも説明した概要欄に貼っておくのでぜひ読んでみてみてください、はい この動画を見てですね、ぜひオーディション受けてみようかなって思った高校生の方がいらっしゃいましたら、グッドボタン、高評価とチャンネル登録の方もよろしくお願いします。サさやかはですね、インスタグラムとツイッターもやっておりますので、ぜひフォローよろしくお願いします。インスタグラムではダンス動画とかも上げております。えへ ダンサートーク LINE の公式アカウントも作りましたのでこちらでは新着動画アップロードしたよっていう通知が届くものとなっておりますのでぜひ最新動画最新オーディション情報を見逃さないように友達追加していただけますと嬉しいですおなーしゃっ毎月ゲストトークも続けていきますのでそちらも楽しみに配信をお待ちください最後までご視聴ありがとうございましたほなオーディション頑張ってよ